今日の材料の紹介です。まず、鶏肉の南蛮漬けなんですけれども、鶏もも肉を使います。で、皮付きのもも肉。<笑>なんか変なとね。糸ね。皮付きのもも肉を使っているんですけれども、12サイズのお子様は鶏肉の皮は噛み切りにくいので、最初から外していただいても大丈夫です。それから味付けがお醤油とお酒と生姜。今日は生姜汁ではなくて、生姜の熱、ね、チューブで。 代用していいこうと思いますでチューブはこういった普通のチューブ使っていただいていいんですけれどもあまり入れすぎるとすごく辛くなってしまうので本当に少量を入れるように風味づけ程度に入れていきますで小麦粉をつけて一旦これを焼いた後に南蛮漬けですので南蛮漬けのタレをかけていきますでタレの方がトマトときゅうりそれから味付けがお砂糖と。 お醤油とそれからこちらお酢になりますであとだし汁も必要なんですけれども味噌汁取る時に作りますのでだし汁はね後でご紹介します葵の給食室まず鶏肉の南蛮漬けの鶏もも肉に下味をつけていきましょうで、鶏もも肉はこういった唐揚げ用の一口サイズのがあると思うんですけれどもだいたいこれが半分のサイズこの半分にしたサイズがだいたい345サイズのお子様の一口大ぐらいになります なののでこの半分にしていただいたのをだいたい3個とかつけたりします12サイズのお子様はこの2個分になるんですけれどもこの大きさだとまだちょっと大きいのでこれをだいたい2等分から、まあ、お子様によるんですけれども、まあ、難しいさくがねすごく難しい場合は4等分とかっていう形で小さくカットしていきますただ初めからすごく小さく切って調理すると時間がかかるので 保育園では大体この345サイズさんの大きさに合わせて半分のサイズに合わせて作って最終的に盛り付ける時に12サイズのお子様はハサミでカットするっていうふうにしていますそしたらこちらにお酒とお醤油先ほどご紹介したんですけれども生姜汁 保育園ではこう絞り汁をね。作って入れるんですけれども、今回はま時短ということで、生姜のチューブ使っていきます。本当に少量風味付け程度に入れていきましょう。そしたらよく揉み込みます。この鶏もも肉はしばらく冷蔵庫に入れて下地をつけておきます。で、もしこの単品で作る場合はだいたい15分ぐらいを目安につけておくのがおすすめです。 では順番に野菜を切っていきましょうまず鶏もも肉の南蛮漬けから作っていきますきゅうりは半月切りにしていきますでいろんな動画でも多分お伝えしてるんですけれどもきゅうり大量調理で保育園で切る場合はこれをもうすでに真っ二つにしてペタッとして切っていくとすごくねこうばらけて大変なのでここに切り込み入れたら根元は残したままこのまま刻みますこういう形で半月そうすると これをまあ四本とか並べて一気に切れるので最後まで切らないっていうのが保育園で切る時のコツですまあご家庭ではね量少ないんでここまで根元残してやるとか言う必要はないんですけれども保育園ではこういうふうに切っていきますなんかこのキュウリすごいかわいいね<笑>なんかこもこもこしてるんだけどなんか珍しい形してるお花みたいそしたらキュウリじゃないやと<笑>。 トトマトは湯むきをしていきますのでこのヘタの部分をまず取り除きますで、今日の量は半分なのでこのまま湯むきするんですけれどももし丸ごと1個湯むきする場合はこの底の方に切り込み入れておくとピリピリとむけやすくなります南蛮漬けのタレを甘酢だれを作っていきましょうでまずトマトの湯むきをしますので沸騰お湯を入れて お水を入れて沸騰させますお湯が沸いたのでこちらでトマトの湯むきをしていきますトマトは加熱しすぎても水分が入り込んでベチャっとしてしまいますので皮がめくれてきたらすぐ取り上げますだいたい2、30秒ぐらいを目安に湯むきをしていきますトマト2、30秒経ったらザルに開けて流水にさらして冷まします あとトマトを茹でたらその後キきゅうりも茹でましょうきゅうりは加熱殺菌の意味でさっと熱湯で1分ほど茹でますただきゅうりは結構青みがある野菜なのでお子さんは1回茹でた方がより食べやすくなるので、まあ、ご家庭だとね加熱殺菌とかはしないと思うんですけど生よりも1回茹でた方が食べやすくなりますそしたら甘酢だれの準備をしますこここににだし汁入っていますでこちらに お醤油入れていきます。お醤油と、それからお酢です。さっぱり味の甘酢だれになります。さっぱり味の甘酢だれって何甘酢だから酢入る<笑>それからお砂糖ですで。保育園ではたくさんありますので、小鍋に入れてこれを沸騰させていくんですけれども、この量なので、鍋でやると多分蒸発しちゃうんですね。 なので、ご家庭でやる場合は電子レンジで加熱してなじませるっていう形で大丈夫ですなので、まあ、軽くラップをしてでこのまま電子レンジでだたい3 4 0秒を目安に加熱をしていきましょう全体がなじめば大丈夫ですではきゅうり1分経ったのでこちら、引き上げて流水にさらして冷ましましょうではあとはトマトを切っていきますトマトは皮をペリペリっとむいていきます この皮も12歳児のお子さんは結構噛み切りにくいのでむいた方が口当たりが良くなりますでそしたらこれは角切りにしていきましょう、まあ、ざっくりと1センチ角くらいになっていれば大丈夫です そしたらもうあとはすべて合わせるだけです加熱したきゅうり と, とそれから電子レンジで温めた甘酢だれで甘酢だれは温かいうちの方がなじみやすいのでもう冷ます前に入れちゃって大丈夫ですこれが美味しいんですよこの甘酢だれが<笑>そしたらこれはあと焼いた鶏肉の上にかけて完成です ではオーブンが余熱終わったので鶏肉を焼いていきましょうもしご家庭にオーブンない方はフライパンで焼いていただいても大丈夫なんですが弱火でなるべくじっくりと焼くようにしてくださいそしたらクッキングシートに油を少し引いておきますそしたらこの鶏肉に小麦粉をまぶしていきますもうこの中に入れちゃいますそしたら鶏肉は一つつずつ 並べて焼いていきましょうちょっとくっついちゃうんでねあのこういう風に必ず離すようにしてくださいそしたらこの鶏肉は200度のオーブンで20分程度焼いていきましょうもうこの時点で完全に火を通してしまいます鶏肉は美味しそうに焼けましたもうオーブンで焼いただけでも小麦粉つけてるんでちょっとね唐揚げっぽくカリッと揚がっていますでこれ盛り付けて先ほど作ったこの甘酢だれ これをかけていただきますとってもさっぱりしてねこれが美味しいんですよ葵の給食室給食給食嬉しいな何でも食べましょう。よく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます美味しそうな匂いがしている こんな感じで、あの出来上がりは最後のね、甘酢をかけていただいてください。きゅうりと一緒にタバコ。うん、うん、うん。これはもっと甘酢をかけたい。多<笑>い甘酢をしよう。うわあ、美味しいなこの組み合わせ。 鶏肉の下味も甘酢もすごく薄味なんですけど鶏肉のこのうまみとあとそのきゅうりとトマトの酸味が合わさって。 すっごいこれでも美味しく食べられますかなりさっぱりとした味付けになってますのでこういう南蛮漬けっていうのは基本的に7月月から9月ぐら9ぐいいいの暑い時期に出すすことが多い で, すでコメントでもねあったんですけど、まあ、今お子様がちょっとあの暑くて食欲が落ちてるって方もたくさんいらっしゃったので是非そんな時はこのさっぱりして食べられる南蛮漬け作ってみてください。